動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンですこの動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。2泊3日岐阜旅行第10話。まさかこんなに長いシリーズになるとは思ってもいませんでしたけれどもさてガイドブックを見て僕が惚れ込んだ町屋カフェがあるんですね。で今回はその町屋カフェを3つセレクトしましてそれを皆様にご紹介したいと思います。なのでぜひ 最後まで見てくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう最初の町家カフェはこちらのカフェ青さんです僕がガイドブックで見て惚れ込んだカフェの一つですね早速中に入ってみましょう ごめんください、えー、この先にカフェ AO さんがありますで、ここは靴を脱がないといけません入れますこれだこれが僕が見たガイドブックに紹介されてたスフレロールですね今日はこれを皆さんにご紹介して実際に食べてみたいと思います十二時台で人がいっぱいいるかなと思ったらそんなこともなかった えー、席に案内されたししこれですよこの庭がお出迎えしてくれるそしてこれがガイドブックに載っていた景色そのままこの席使っていいということなんでここに座らせていただきましたその他店内の方はこんな雰囲気になっています天井とか雰囲気すごくいいですよね今回スフレロールとコーヒーをオーダーしましたあんまり期待できる感想がいるかどうかちょっと自信はまあ毎度のことながらないんですけど 待ってる間、ね、こ, ういこれは多分お砂糖ここのまま使えるのかなここにガムシロとあとポーションがありますクリームのポーションですねメニューはこんな感じこれはガイドブックに載っていたカフェアオさんのおすすめスフレロールです一緒にアイスコーヒーも注文してみましたスフレロールの方なんですけど抹茶を練り込んであるのかなこの緑色が鮮やかで綺麗ですよね 何してもお庭の雰囲気がとても素晴らしいこれもともとこ酒造屋さんの建物を利用して作ったカフェなんだそうです<音声>まずアイスコーヒーをねおぼろおぼろ なんてことをやスフレロールねいただいていきましょうこれを切っていきます切れるかなあ、ね、あんまり器用じゃないからでもなんとか切れた切れましたよあまり上品ではないかもしれないいただきますやっぱりそうだこれね抹茶の味だ上品な抹茶の味がしますあんまりしつこさを感じないん、ね、やりすぎたこんなんなっちゃいましたごめんなさいあんま切り方がうまくなくていただきます 最後の一口です大雑把な大きさでカットしてしまったじゃあ、いただきますスフレロー完食しちゃいましたいただいちゃいますこのままいっちゃいますねみずめずしくて美味しいさッと行けちゃいましたよごちそうさまでした まずは1軒目カフェアオさんでしたありがとうございましたでは2軒目の町家カフェ行ってみたいと思います今回の町家カフェ全てかみさんの町周辺にお店構えていらっしゃるので通いやすいと僕は思っていますね この動画でご紹介する2番目の町屋カフェ、こちらが、伊田高山車両を、三つ葉さん、三つ葉さんであってるかな間違ってたらごめんなさい。で、ここに説明があるんですけど、町都市より野外宅だとこれをカフェとして改築、利用しているお店なんだそうです。ということで、このお店、入ってみたいと思います。行きましょう。あ、ここ。うわいい感じのところ。 いやもう空いてたらここをお願いしたいなと思ってたんですよテラス席案内していただいたらこんな素晴らしい中庭がありましたこれでいただくラテは本当最高でしょうねオーダー QR 表を使ってスマートフォンからオーダーができるみたいです席に着くとこんな中庭の様子を見ながら落ち着いた時間を過ごすことができるみたいです こんな素晴らしいラテアートが来ましたサルボボできるかどうか自信はないですらということで本当にやってくださいました本当感謝です感謝しかありませんではこれをお庭の方も見ながらいたいていきたいと思いますじゃこのラテアートいただきますだいぶ熱くなってきましたね あ, あ、美味しいミルクの味がしっかり効いてる砂糖がせっかくあるのでちょっと入れていきます なんか、ね、もったいないですけどね開けませんか絶対怒られるな、これ、うん、絶対叱られてしまうじゃあいただきます一気に飲みすぎた一気に、一気に飲みすぎたあちゃめ いいなこれラテの味がこう口の中でふわっと広がっていく感じ説明上手じゃなくてすみません<ス><ス>というわけで木田高山砂良水輪さんのラテアートだきましたごちそうさま というわけで今回の動画の2つ目の町屋カフェ飛騨高山作業三葉さんでしたではいよいよ3番目の町屋カフェに移動しましょう最後に訪ねる町屋カフェさんは上二の町の中にいりますこの方角にある沢なんで行ってみたいと思います飛騨高山町の体験交流館ええー、こんなのもあったんだえー、中で 食事もできるみたいです。問題がお店が開いてるかどうかなんですけど。あ, あ。 残念。ここだったんですよ。ここ、花風花さん。なんでかっていうと、この2階から、綺麗な景色が見られるっていうんで、紹介されてたんですけどね。残念です。今日は臨時休業でした。あ、こういうこともあります。突然、足運ぶわけですからね、まあ。ちょっと残念な形にはなってしまったんですけれども、よかったら、こちらの花風花さん、足運んでみてください。というわけで、今回の動画はこれで締めたいと思います。今回の動画、どうだったでしょうかもしよかったら、コメント、高評価、チャンネル登録、